情報科学類プログラミングチャレンジ第2回データ構造第3部ライブリデータ構造皆さん、こんにちは。前回のビデオであのアレイっていうデータ構造についてまあ簡単に紹介しました。あの時だとアレイがまあほとんどの競技プログラミングのアオゴリズムに使われていてましたんですけど、たまに他のデータ構造も使いますので、そういったことについてを少しあの紹介します。行きましょう。 の C++ プラプラの STL には、いくつかの便利なデータ構造が入っています。す STL のデータ構造を使うと、自分のプログラムを簡単にして、バーグを避けることができます。ですので、このビデオ で, はですと、よく使われる STL のデータ構造を復習しましょうま。また、もう一度言いますが、このデータ構造があるよ、使い方はこれですよ、とかの説明です。 あのデータ構図についての理論はそ こ, そこまで深くはいかないんですけど、まあ、それについて話したい人はぜひあのその従業時間の時に Teams コールに来て話 し, しましょうです、ね、ちなみに、えー、とこのデータ構図今回紹介するデータ構図の詳細についてはこのサイトを見てみてくださいこの visualalgo.net 次のビデオで紹介しますが、これを見ると、なんかいろいろなデータ構造のアニメーションの説明がありますので、ぜひ、これについて戻したい人は、このサイトを見てください。では、えっ、ー、と、まず、っと、ベクターの、えっ、ー、と、分類について、まあ、特別な種類を紹介します。それは DQ、q s スタックです。ですね。 まあ、ベクタルはなんか結構汎用的なデータ構造なんですけどまああの特別な時にそのベクタルの最初値と最後の値への特別なアクセスが欲しい時があります例えばスタックっていうことですとはポップ o p p u s h っていう関数があってポップが早くベクタルの頭にえっと新しい値を入れます で、パッシュ。数千逆ですね。パッシュが、えっと、ベクトルの頭から、えっと、値を入れます。で、ポップが、ベクトルの頭から、えっと、値を出します。で、そうすると、なんか、スタックで、えっと、スタックを使うと簡単、簡単になるアゴリスムがいくつかあります。スタックの代わりに Q がある。ですね。Q だと、パッシュが前に入れて、頭に入れて、 ポップが後ろから出す。ですね。スタックが、まあ、あと、なんていう、本当に、なんかバイルみたいに上から入れて上から出すんですけど、Q が、まあ、あの、Q ですね。線になります。ですね。並んでます。前、後ろ、人が後ろに入って、前から出てくる。ですね。で、で Q。で Q がスタックと Q と両方ですね。うん、えっ、ー、と、 前からポップとプッシュもできるし、後ろからもポップとプッシュもできます。で、なんでこの3つ書 か, かるかっていうと、あの、これは、あとデータ、裏でうまく実装すると速くなります。ですね。で、C++ のライブラリーの裏では、Q と Stack が、えっと、なんか本当に、ただの API の変更なので、Q と Stack が両方、リストとで e q で実装しています。 で、リストとデキューが、まあ、その裏で実装していることです。まあ、あの、どんなもんときにキューを一択使いたいかというと。まあ、例えば、あの、加工がちゃんと開いてると閉まっていることがを確認することためですね。まあ、プログラミングするときにあ、加工を閉めるのを忘れたとか、加工を開くのが忘れたとかということがあるですよね。 それをチェックするために、えっ、ー、と、Q を使うことができます。このね。このプログラムを見てください。スタックする、使うことができます。このプログラムを見てください。まあ、インプットとしては、相手、あの、左過去と右過去。なんか、左、右、右、左とか、っていうことですね。で、えっ、ー、と、Q ですと、なんかあ、左過去が出てくると、Q にプッシュする。ですね。 右加工を送るときにポップします。こうすると、なんかバランスであれば、プログラムのあるところに、えっと、その Q が、のサイズがゼロになる。これをイメージにすると、こんな感じですね。よっしゃ。例えば、おう、ここ。まあ、この Q が、まあ、この加工があるときに、 で、ここに、スタックを入れて、で、左き来たので、ポップします。ですね。で、ポップに、スタックにアステリスクポップしました。で、またはポップ。スタックにアステリスクポップしました。で、またポップ。で、これは右に来ましたので、これはバッシュ。え、それ、パッシュですね。これは、ごめん、ポップとパッシュを逆にしましたですね。これはバッシュ、バッシュ、バッシュで、ここはポップ。 ポップ。ポップしてですね、ポップ、ポップ、ポップ。で、ここはもう一回プッシュして、で、もう一回ポップする。で、こうすると、最後に、このスタックが2も入ってないので、まあ、この格好がバランスであります。で、例えばバランスしてない格好を見てみましょう。この例だと、そしてこの例だとですね。この例を見ると、スタックにプッシュして、で、 またプラッシュして、で、最後にポップする。で、ポップするときに、スタックのサイズが1になりますので、ポップしてない格好があるとわかります。で、この場合を見てみると、ですね。プラッシュして、で、ポップして、 で、これをポップしようとしてるんですけど、なんか何もないのでエラーになりますので、これもアンバランスだとわかります。ですね。で、ファイルがクリア。で、今回の宿題の例ですよね。 えー、っと、CD っていう問題です。CD の問題を簡単に説明すると、ジャックとジルはこの2人の人が CD のコレクションを比較している。皆さんまだ CD をお持ちですかもう、この間、えーっと、最近全部 MP3 になっているんですけど、まあまあ、この2人が CD をのコレクションを比較しています。で、なんか彼ら知りたいのは、両方 が持てる CD は何でしょうかですね。で、入力としてはジャックの CD コレクション。で、この CD コレクションが最大10の6乗の CD がある。ジャックは結構 CD を持てるんですね。で、ジールのコレクションも10の6乗の ID がですね。で、ID が10の9乗までがあります。結構なんかサイズ、えっと、スパースな ID になります。で、出力が CD の ID です。 これはどう解ければいいですかちょっと考えてみてください。まあ、これは単純で考えられると、例えば、ジャックのリストアレイに入れて、ジールのリストアレイに入れて、で、両方のアレイを、あの、比較してですね、一つずつ比較することです。ですね。これは、まあ、スト、なんか、ベクターに入れると、n ステップ。 で、比較するために、順番で来るわけではないので、あの、ソートしなければならない。ソートするには、n ログ n の1ステップがかかります。ですね。で、ここはん、ね、か、結構重いんですよね。あの、n カマプラス n ログ n。10の6乗なので、これは10の9乗。ですね。あの、まあ、ちょっとデータ構造を少しうまく使うと、あの、これを下げることができます。 それは何かというと、えっ、ー、と C++ の場合だとセットのデータ構造があります。つまり重要なところが、この CD のなんかあのアレイで比較するとソートしなければならないのですが、実はこの ID には意味がないんですよね。意味がないから、えっ、ー、とセットのデ意味がないデータをなんかあるかどうかだけをチェックすると STL のセットを使うのは便利です。セットとアレイが何か違うかというと、 セットが、えっと、順番がないから、それぞれのインデックスが存在しているかどうかを、えっと、チェック、早くチェックできます。セットは、なんか、えっと、新しいアイテムを入れたり、えっと、出したり、存在することが、すごい早くチェックできますが、えっと、順番とかはできません。ですね。まあ、裏の実装だと、バランスド・サーチ・ t r リーを使います。ですね。 C++ で、えっと、セットを使うと、まあ、こんな感じになります。まず N と M があって、で、N、ま、あ回数を入れて、で、あの、セット、ファーストインセットにして、で、カウントして、えっと、まあ、えっと、ファーストがセコンドに存在するかどうかをチェックすること。 で、バランスサーチツリーって言うと何かというと、あの、データをあ、なんかその、探しやすい関係で保存するデータ、えっと、グラフとなります。ですね。まあ、例えば、あの右の、えっと、枝が必ず小さい値が入ってます。左、すみません。左の枝は必ず小さい値が入ってます。 右の枝は必ず大きな値が入っています。ですね。41を見ると、この41の右がの左が全て小さくて、41の左が全て大きいです。ですね。このデータ構造があると、あとデータのインセットと探索とデレーションはコストが O of H。で、この H がキー構造の高さです。だからキー構造の一番重要なところが、この高さを大きくさせない、することですね。 だけど、あと、キーが、なんか、ちゃんとバランスしているだと、高さが、ログオフ・エヌのサイズになりますので、insertion, search, and search and deletion が、o of o フ・ログ・エヌのコストとなります。で、えっ、ー、と、まあ、そのキー構造をバランスをキープするのはとても重要なところですので、それはいくつかのアオゴリスムがあります。なんか、AVL キー構造とか、Red Black とか、B とか、Esplay とか。 それぞれの特徴があるので、これはまあデータ構図の授業の資料を復習してください。あの実際にプログラムコンテストを考えるのは、あのまあたまにこういうふうな機構造を実装することが必要なんですが、これはこの授業の範囲以外となります。ですね。興味がある人はまあ後で相談してください。重要なところが C++ で、なかったようにしてみると、まあ、マップとセットっていうクラスが BST を実装しています。マップが、えっ、ー、と、キーと Value、つまりインデックスとそのインデックスの値が保存されます。セットがキーのみを保存しています。では、まあ、マップの例を見てみましょう。マップをあの定義するときに、まあ、 キーは何ですかですね。この場合だとストリングとなります。で、データは何ですかこの場合だとイントですよね。で、これはクリアします。で、まあ、あの歌を、これは歳のマップなんですけど、ジョンさんが40歳、ビリーさんが39歳とか、スティーヴンさんが42歳。で、例えば、ランディの歳を知りたいときだと、まあ、そのマップドットファインドス。で、ファインドキーをすると、そのキーの値が出てきます。ですね。 で、マップの場合だと、インテレータで、なんかその、インデックスの順番をチェックすることができます。あとは、セット、あと、ハッシュテーブルもあります。ですね。ハッシュテーブルが、えっ、ー、と、探索は本当に早くなりますね。なんか、えっと、バランスドトリガーがセットだと、検索がオ of l o イ n なんですけど、 ハッシュテーブルが O of 1ですね。ただし、イテレーションができない。なんか本当に順番がキープしない。ですね C++ の場合だと UnorderedMap。UnorderedMap がインサーション、えっと、データの入力と検索だけの場合だと、これは多分一番早いかもしれないですね。ただし、ハッシュテーブルのパラメータの中に、あとハッシュ関数がえっと定義しなければなりません。 ハッシュ関数がうまく、定義がうまくないだと、のこのコリジョンが多いから、ハッシュテーブルはまあどんどん遅くなりますので、それだけお気をつけてください。で、なんか、ハッシュテーブルの例が、ここで、このサイトで見てみてください。はい。ちょっと短いなんですが、今回のよく使われる、あと STL にあるデータ構図のえっとスタック、 旧スタッッックととかマップとハッシュテーブルを紹介しましまた次回のビデオでは、なんかよくプログラミングチャレンジで使うんですけど、STL にないデータ構造、つまりデータ構造の実装についてを少し話します。じゃあ、そこまで頑張ってください。